f o d e head, I d o d e y head, I o d e h e a u e m o m e h e a e